えー、こんにちは、黒田和です。今日もご視聴ありがとうございます。えー、今日は生徒さんからよく聞かれる、えー、音楽は理論なんですか感情なんですかって話ですが、まあ、理論ばっかりじゃつまんないですよね。でも学校では理論ばっかり教えるんですよ、えー。この辺はなぜなのかっていうことですね。まあ僕はどっちか と, いうとちょっと偏ってるので、まああくまでも僕のお話だと思って聞いていただければいいかなとは思います。えー、まあ目次としましてこんな内容でお話ししていきます。えー、まあ、理論がないと積み上がっていかないですよね、みたいな。ただ、 感情だけでもちょっと積み上がっていいいかななんじゃない<笑>感情が乗ってない音楽の方が伝わることもあるこれね最近本当にすごく多いと思うんですよね。であくまでも理論は副産物ですよ人によって捉え方は違うんですよっていうところら辺でお話ししていきたいと思いますがでは始めていきましょうはい理論がないと積み上がらない、えー、ジョニー・ミチェルみたいな人もいるということでですね、えーまあ、どういう方とかというと、まあ、理論知らない人っていうのは 意外とこう理論は自分たちを狭めるから理論を勉強してないっていう人の演奏を聞くと、まあ、大体理論初級のあたりの音遣いをずっとしてらっしゃるって感じがすごくしてるんですね僕は今までの経験上ね。だから 意外と理論勉強しないことにはどれが理論だって分かってないことはそれを下脱することってなかなかできないんででも別にその理論ね下脱するからいいとか自分たち独特の演奏だからいいってものでも僕はないと思ってるので全然いいかなとは思いますねなので音楽で一番伝わる要素は 僕, 僕の考えですけどこれ音色だと思ってるんですよでもトランペットってパーって入った時の音色の瞬間でもうこれでも 全ててて持っかかれてるるとかもあるし、まあ、ベースとかもグンって弾いた瞬間一発目の音の瞬間ってうわゾクってすることもあるしドラムも最初のレガートシャシャシャシャンっていうのをもう本当に1小節も聴けばもうそれだけでもうしびれてしまうっていうこともよくあると思うんですね楽器ってやっぱりそのなんかこう何を弾くかよりも、まあ、どういう音をしてるのかっていうところが一番やっぱバンバン使ってくるのでなので別に理論的に初級のとこウロウロしてて も, もう音色が多彩でこう伝えたことがいっぱい あっってて伝わいいい僕はこれ全然いいと思うんですねなので別に理論は勉強しなくてもいいよとは思うんですけど悩むんだったたらした方がいいいかなと思いますでも例えばジョニー・ミッチェルみたいな人はあの人はあの全く理論勉強してない、まあ、もちろん生歌体で歌ったりしてるからある程度のことは聞いてたのかもしれないですけどギターとかもあの人おことみたいな弾き方もするしだから自分でずっと模索して弾いててえこの音好きあの音好きみたいなで分類できるんですよ。でも 一般の人ってそれね、だんだん分かんなくなっていくんですよ。あのやってて分かるんですけど、何がいいのか分かんなくなってくるいやある程度こう整理されてて、これはいいよと、これ悪いとって言って、覚えていくっていうのが今の理論だと思ってるんですけど、ジョニー・ミチェルってそういうのしてないので、よくその彼女の手記とかで書いてあるんですけど、あのなんか小娘の音楽だと思って、あまた変なことつけてあるわって感じの態度をされることがすごく多いと。ン・ショータータは なんかすごくそれを理解してくれて私のコード付け変わったコード付けに対して自由に弾いてくれて彼はそんなことを一切感じさせなかったみたいなねウェイン・シェット・ショータの方に書いてありましたけどまあジョニー・ミチェ僕すごく好きですけどまあほんと独特の音楽観を持ってらっしゃるなのでその普通の理論で勉強したらあのサウンドはできなかったのかなでも普通これはなかなか僕はできないと思うんですね でチャーリー・パーカーは8割練習してきた出来合いのフレーズで積み上げてっていうことですね。えー、まあ演奏中の8割は多分絵で練習してきたんだろう。多分これをやろうあれをやろうって準備してきたんだろう。だけど まあ、もちろんね、アドリブだからこう、その、こういういろんなことをこう練習してきて、もちろん組み替えとかいっぱいするんだけど、アドリブでやってはいるけど、まあ、練習してきたフレーズをはめ込んでいってる感じ。ただ、2割がどうしても理論的に説明つかないのがあるんですよ。まあ、あるミュージシャンから、まあ、チャーリー・パーコのすごいのはその2割の部分。 でもその8割がないとその2割には手が届かないんだよねっていう話をしててああなるほどなと思ったことはありますなので僕なんかもそのドラムのこうやつなんていうのは自分が独自で編み出したフレーズなんてまあまあほとんどないっていくつかあるんですあの誰もやってないんですけど工藤さんこれ何でどうやってやってるんですかって言われて譜面にして俺こんなことやってんだって思ったことは何回かあるんですねなのでそういうのはなくはないけどでもやっぱりその 出来合いのフレーズだからって言ってでもそこで結局感情を込めて静かにやってみたりとか音色とか 音, 音量バランスとかそういったもので全然自分らしくは演奏できると思うんですねだから理論を破ったからすごいってものでも僕はないとは思っててただまあ理論勉強しないとね何をやっていいか分かんないみたいなまあ何もないところで話すってまあ難しくないですか なんかもうお題も何もなく「はい喋って」って言われてもちろんさんまさんとかねそういう人たちは何もなくても急に喋り出してずっと喋ってれると思うんですけど一般の人ってなかなかそうはいかない楽器もそうだと思うんです何もお題も何もなく、えー、自分のでき合いのフレーズも何もなく適当に喋ってみろって言われたらまあ長く喋る時はもう相当困ると思うんですね。 まあ僕らジャズクラブなんていうのもですね、お客様座って食事ちょっとして何やかした四五5千払うわけじゃないですか。4、5千円普段一般の人が使うってまあまあなね、大きな出来事ですよね。こうやって考えると、そんだけのお金を払って時間も使ってね、あのー、 ちゃんとこう車だとか電車とかで交通手段使ってここまで来ていただいて時間も作っていただいてって考えたらやっぱりなんかあんまできそうなことできないんでやっぱり寄り所っているじゃないですかそういうとこは寄り所はやっぱり自分の中のやっぱ過去の経験にももちろんあるんですけどそういうのがやっぱり理論だと思うんですねなので理論っていうのがまあ全くないと積み上がらないんじゃないかなっていうふうな気がします 理論を勉強するとバリエーションが多くなるってことですね。理論ってね、やっぱり勉強すると整理されてるので、パッパッパって勝手にバリエーションがブワーって広がるんですよ。で、まあ僕なんか勉強するのすごい好きですね。理論とか基礎練習めっちゃ好きなんですよ。やってると、まああっという間にできることが増えていくので、もう見る見る増えていくんですね。なのでそういう意味では僕はまあおすすめしますね。理論とか、楽しいじゃんみたいなやったらみたいな、そんな感覚ですかね。 はい、感情だけでも積み上がらないっ て, 言って、ねまあ、本音を言ったら伝わるってものでもないでしょうっていうお話なんですけどまずバリエーションが増えても伝えるものがなければ結局きれいなだけになってしまうんですねやっぱり、うん、バリエーションもあって増えていいんですけど何使っていいか分かんない伝えたいことがないってなるとまあその理論的なものだけになってしまってかつまんないものになっちゃうみたいなさっき言った一番最初に言った、まあ、理論だけじゃつまんないよね では感情だけでも結構伝わらないんですよね、えー、意外と伝わらないです、えー、例えば人を説得するときって順序立ててしゃべるじゃないですか、えー こういうことは先に言わないようにしよう。感情を揺さばるとか こ, ういうことはちょっと積み上げてからにしようとかね。で向こうが感情あって吐き出させるために最初こっちは淡々と聞いたりとか、まあ、僕も心理学カウンセラーのね資格を持ってるんで、そういう勉強するんですよで。順序違うと説得全然できなかったり伝わんなかったりとかですね。で伝える側、まあ大体テクニックなんでもそうですけど、もう特にね、前半は自分の感情を入れない。とにかく相手の感情を引き出して、で、自分の感情を伝えていくっていうのが普通になると思うんですよ。 でこれって理論だと思うんですよねだから演奏してる時に僕がこう何考えてるのシリーズやってると演奏する時に考えてられないっていう人がいるんですけどあの演奏中には別にこ の, この指を使うとか、えー、ここはどうやってどのフレーズを入れるとかっていう考えというよりかはまあ歌と歌がこの歌を先に歌うよりかは、まあ、この歌は後にしてみたいな、まあ、結構順序とかどう持っていくかこれを伝えたいしこういうふうな感じにしたいんだけど。 じゃあ今はこれ先に触れず浮かんだけどこれをちょっと温存しておいて後に取っておこうかなみたいなそういう感じですねなのでこのタイミングで右左右左とか僕は全然考えてないですよそんなことは全然考えてないですででも言葉と一緒ですからだかららだその あっていう発音は口を開けてとかそんなことを考えて喋ってるわけじゃないんですよねなのでそういうのはもう練習でしっかりやっておいて演奏中に考えてるっていうのは言葉はわかる今パッて思いついた言葉もあるでもこれを今言っちゃうとうまく伝わらないっていうのこれが理論だと思ってるんですねなのでこういう場面の時はこっちを喋っておいて温まってきたらこの言葉を使おうとかこのタイミングでこれをやろうっていうのは理論本はいっぱいあると思うんですねでも理論本たくさん読んだからじゃあ すごくこうなんかこう日本にねセールスの本とかあるけどたくさん売れるかあったらまあ売れないですよねえー、売れる人もいるしそれがうまく使う時もあるしそうじゃない時もあるしでも理論ってそれぐらいのもんですそういうふうだと僕は思っていますはい 感情が乗ってない音楽の方が伝わることもあるこれすごく最近ひしひしと考えるんですけどねあの最近生徒に言われたんですけど、まあ、手触りのある音楽要は古いねこうなんかこういわゆるちょっと揺れがあったりとかこうグルーヴしてるなって思う昔のやつを聴いたりとかするとなんかこう内臓を見てるみたいで気持ち悪いって言われたんですね。 ああそういうい風に感じるんんだっって思ったんですねそれはまああの、まあ、時代性にもあるのかなうちのきみの音楽の初音ミクなんかっていうのはもう全て電子音楽じゃないですかでもああいうものの方を好む人たちって結構やっぱ今多いですし僕も結構初音ミク好きなんですよねで、まあ、歌詞と音特にこう映像なんかが一致してると心揺さぶられますよねだから音楽ってそのバリエーションとかじゃなくてやっぱ結局歌詞と映像が一致してるっていう何かこう もうその音楽のこの空気感とそれが一致してるっていうのはすごい大事だと思うんですね。例えば「のレリーゴー」とかね「レリィ・ゴー」のあ の, あ, のありのままの」って歌ったらもうあのなんかこうね雪山がこう浮かぶみたいなねああいう感覚がやっぱりこう、えー、売れる今一番なんじゃないかなって。そのなんかこう パッてこうシーンを見たらその音が浮かぶそ、えー、そのその音を聞いたらそのシーンが浮かぶみたいななんかこうリンクしてるものとかね最近は音楽の中でもやっぱりこうクリップがすごいこうかっこいいやつの方がやっぱ流行るじゃないですかなのでうまいだけじゃなくてやっぱ歌詞とかと音とか映像が一致してるとやっぱ揺さぶられるんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですねで 無機質な方が伝わるっていう人もやっぱり最近は多いんじゃないかなこれは最近やっぱミディとかそう打ち込みっていうのがやっぱ流行ってるのでそっちに慣れちゃうとねだからむしろ感情が入ってるものはやっぱむしろ気持ち悪いんじゃないかなって感じですねで一定のビートっていうのは興奮作用があるんですよでこうでビートがあまりにもスクエアだと面白くないんですけど要はこうひしゃげたこう四角じゃなくてこうやってひしゃげたビートもこれが再現性があってずっとビートを繰り返せるとそうするとこう グルーヴになるんですね。だからサンバなんかもそうで、こうドゥッタドゥッタドゥッタドゥと見てこう、もうこう、こう前が長くて後ろがガッって短くなってて、それをずっと繰り返せるから、それがこうランダムじゃなくてずっと一定でできるっていうのはこれはテクニックなんですね。なのでそういうあのグルーヴするものっていうのは。 4つがスクエアじゃないわけですよ必ずこ う, こう伸び縮みしててそれがずっと一定でこう再現されてるからビートを感じるんですねでも最近のやつってこうサンプリングできるでしょだからよれてるやつをもう録音してペタペタペタって貼り付けるとそれめちゃくちゃグルーブしてたりするしねなのでなんか意外と無機質というよりかはまあまあこうなんかこう躍動させるものとかももう入ってるしだからすごい面白いんですねこの辺のものを聴いてるとで 僕はあのカラオケの生録っていうのを結構ちょいちょいやってるんですけどジョイサウンドさんのやつも生ロックピッて押すと僕がドラム叩いてるやつがちょいちょいあるんですけどあの生録のボタンを押すのってレーザーカラオケ時代の人なんですってだから僕らが演奏するのだからラッドインプスとかあ若い子の演奏じゃなくて田原俊彦とか近藤雅彦とかあの辺僕叩いてるんですけどあの辺のこ う,、えー、こうポチって押すと。 人っていうのはやっぱりそのレーザーカラオケで歌った時に生録に慣れてる人なんですねで生のカラオケの音って結構音分厚くて自分の声をこう中にこううまく盛り込むのってめちゃくちゃ難しくて自分の声が聞き取りづらいんですってなので歌いづらいって思う人がすごく多いそれを気持ちいい生のバンドで歌って気持ちいいと思う人もいればでもミディで慣れてる子って若い子の世代ってミディで慣れてるじゃないですかでミディの音って結構パシャパシシャャなんで なのでそののの自分の声がはっきり聞こえるんでですよなので生のカラオケの音で歌うとものすごく歌いづらいだからこう無機質な演奏の上で声だけが有機質で歌ってるっていうのに結構慣れてるんじゃないかなだから YOASOBI さんとかもみんなこうでみんなこう打ち込みでこう比較的こう淡々とした演奏の上で歌だけがすごい感情を込めて歌ってるみたいな。 ああいうでも初音ミクよりみたいなちょっとこういう無機質なとこもあってみたいなあの感覚が今の時代にすごいマッチしてるんじゃないかなと思うんであの辺の打ち込みだからこう人によるんですけどこの初音ミクさんなんて言ってもものすごいたくさんいろんな人が作ってるんで理論バッチリですごいきっちり作ってる人もいっぱいいればもう全然理論めっちゃくちゃみたいな何でこの音のこの音がハマるんだろうみたいななんかこう要は。 こうザラザラ引っかかるところもいっぱいありつつもなんかこうやっぱりこう総合するとやっぱり歌詞とやっぱり音と映像とかが一致してて非こ心こ光かれる部分があるんじゃないかなってい う, うな感じなんですよねなので別にあの理論がバッチリだから売れるっていうわけでもないし人の心をつかめるってことでもないしただまああのー、そういう意味ではなじゃあどうすればいいんだってなっちゃうんでまああの 勉強していくといろんなパリアをしてる中で自分でやりたいことをこういうふうにこういうのをやるんだっていうふうに決めていけば別に全然いいんじゃないかなとは思うんですけどねなので感情が乗ってない音楽の方が伝わるって言われたらもうジャズ全然ダメじゃんって思っちゃうんですけどでも僕こういう音楽聴いてるのも好きだしこういうこの無機質なドラムを表現するっていうのも結構好きなんですよでそれってその無機質な部分があるから有機質な部分がボーンってこう がるなみたいな思ったりとかして自分で勝手に楽しんでるんですけどまあそういった意味では別にその理論ができたからすごいってわけでもないし、えー、やっぱりこう何か伝えたいものがあってその伝え方っていうのをまあ本当にこう手触りのあるものじゃなくて結構無意味乾燥としてるけど奥その奥側に何かがあればそれはそれで全然いいんじゃないかなって思ったりします。 はい、あくまでも理論は副産物ですね。まあ歴史上いろいろやっていって気持ちいいという流れを数値化してまとめたものだと僕は思ってるんですね。だから数値化してまとめたっていうのがすごい大事であって。 まあ、時代によよっってて禁止事項も変わってるんですよ、えー、ドミナントからサブドミナント行っちゃダメだよって言ってたのがもう今ビートルズなんかもう全然もうポップスなんか普通に使えますし例えば、えー、とドミソのミの音っていうのは不協和音とされてたけどもう今は当たり前のように使えますからねだからこう別にその時代によって禁止事項とかも変わっていくしルールもどんどんどんどん変わっていくものなんですね でなぜそう感じるかの大元っていうのが分かんないです。メジャーとマイナー、メジャー明るく聞こえるでしょう、大胆の人は明るく聞こえる、マイナーは暗く聞こえるでしょう、暗く聞こえる、なんでですかって言ったら、知らーんっていうしかないんですよ。なので、結構、まあ、そういうもんでしょっていうふうに、もう、あのー、違うって言われたら、もうどうしようもないみたいな。昔あのウォーーキングベースっていう ボンボンボンボンっていうのは歩いてるみたいでしょこれをどう聞いたら歩いてるに聞こえるんですかって言われたことがあって知らんとしか言えなかったですからねあのもうそうなってくるともう分かんないみたいな感じですよね他の人はほらほら歩いてる感じほらこうやって感じで言って今のこのベースの音とその歩いてる動きがなんでつながってるのって言われていやまあちょっと困ったことありましたけどでも大元は分かんないんですよだからまあちょっとこじつけみたいな理論もいっぱいありますから これこういう風な理論とか理論で説明できなかったけどまあ、無理やりそういう理論作ったんじゃないのみたいなのもあったりしますし理論でまとめるとまあ、枠組みがはっきりしてるのでそうやってこじつけて覚えると曲を覚えやすいしあのー、フレーズも覚えやすいんですよねなので理論っていうのはまあ、そういう意味で使ってるイメージですかねなのでまあそんな。 あの副産物ですすから別にいいいとは思いますなので絶対勉強しなさいっていうわけでは全然ないし今もう本当にまさに理論なんかなくたって売れていく音楽もいっぱいあるので、えー、そういうところではないただこう自分の中でその理論勉強しなくてもあこういう音使うと気持ちいいんだってこれも理論ですからねだからその理論書で祈ってる理論とは自分の理論っていうのはまたちょっとずれていくのが普通かなと思ってるんですがまずはまあ 問題に来たらまああとりええず理論全部覚なさいよ一回ねみたいな感じではあるんですけど覚えない方がいい人っていうのもいたりすんのかなでもまあねそれ知っただけで潰れてしまうような個性だったらそれはやっぱり大したことないんじゃないかなって僕も思ったりしますはい人によって捉え方違うし人によってその人の状況にいて今はそう思わないけど後でそう思うみたいなのも絶対あると思うんですよね。 名盤だからといって全然感動しないこともめっちゃあると思う。でも名盤ですよこれって言われてて。どこが同面盤なんだとか思ってたりして。 何年か経ってもう昔感動しなかったからと思ってでもちらっと聴いてあげてみたらもうもうあまりにもすごくて涙ボロボロなんていうのはジャズでめちゃくちゃたくさんあるのでえそういったまあ深い音楽でもあるんですけどねだから昔感動しなくてもやっぱりこう時代によって聴くのもこう涙がボロボロなんていうのあるしもう僕もいいおじいさんになってきたんでもう涙もろいんですよだから映画でもボロボロ泣いちゃって歌と曲でもちょっと聴くとバって涙出てきちゃったりするだからまあ年取るとどんどんどんどんこう涙もろくなるっていうのもあったりするしまあ でも本当にこう自分が今の状況だとこれは感動するけどこれは感動しないっていのはいっぱいあるじゃないですかなので理論もそうだと僕は思ってますでまあ感情だけがぶつかってるのが今もあるしねやっぱりそういったものはだから感情で理論全くくしゃくしゃっていうものも全然良かったりすると思うんですよで いい演奏だとね感動しないシーンっていうのがあってこれ僕あのたまに流用するんですけどあのー、ニコラス・ケイジが出てる天使がくれた時間と英語だとさファミリーマンっていう映画があるんですねでその映画で、まあ、男の人が、まあ、ニコラス・ケイジがタイムスリップするというか、えー、結婚をしなかったんだけど結婚した設定の自分に戻る、ね、それは天使がそ の, その要はお金持ちになって結婚しなくてそれが人生最高だと思ってたお前に 分からせてああげたいことがある天使が触れた時間っていう話なんですけどでその時に、まあ、いろんなこう擦ったものがあるんですけどその中でね、えー、結婚式のシーンのビデオをふっと見る瞬間があるんですねでその時にあのラーラーラーラーラーラーラララ m e ズ n I love you っていうのを奥さんに歌ってるんですねで、まあ、彼はちょっとその新しい生活でちょっと浮気もしようなんて思ってたんだけど もう奥さんにとにかくずっとみんなの前でお前のことだけが愛してるっていう歌をすっごい歌下手なんですよ。歌下手なんだけどすごい伝わる。でピアノもそのなんか町の友達がピアノ弾いててそんな上手じゃないんだけどでもなんかこう伝わるんですよ。でその二人がこって歌ってるところに後ろのオ、OK、ケがふわーってこう BGM で入ってくるんだけどだすごい融合する。その時って歌がが上手手いよりも下手な方が グサッて刺さるみたいなシーンが僕あってあこれってあ歌って上手いだけじゃなくて下手な方が感動する時ってあるんだって思ったんですね要は適度に こ, うこの人らしい下手さみたいのがあるとその人伝わるじゃないですかなのであのピッチがいいとか悪いとかっていうことよりも感動するかしないかっていうところですよねだからあの ちょっと前に「ムーンリバー」っていう、えー、歌詞解説をしましたけど、えー、その歌詞解説の時にあのー。 オードリー・ヘッバーンがねあの、ティファニー朝食後でムーン・リバーを歌うんですけど、そのギターをつまびきながら生声で歌ってる。その歌があんま上手じゃないと。で、カットするっていうシーンに、まあ、会議でなったところにオードリー・ヘッブーンが来て、音楽っていうのはうまいか下手じゃなくて、感動するかしないかでしょって言った時に、全員が感動しました、すいませんって言ったというお話があるんですけど、結局音楽ってそこなんですよね。であのシーンってこう あのね軒下でこうやって歌ってて彼が見ててみたいな「はい」っていうシーンがあるんですけどあのシーンはやっぱり大きいですよねであれをカットするかしないかっていうところで揉めたうまいか下手かで揉めた、まあ、人間っていつの時代もそういうのあるんだなっていうふうに思いますはいまああの僕変ですよね昔から理屈大好きで、えー、まあ甥っ子とかから、えー、まあ 兄ちゃんは理屈王だからってすごい言われてましたもう理屈、へ理屈大好きだね理屈大好きだよねみたいなまあ、理屈好きなんですよなんかこう男のだから 理理屈で理解するると頑張れるんだけどなんでそれをやらなきゃいけないっていうところが腑に落ちないと全然できないし、まあ、そういう意味でこう順序立ててあるものっていうのはそのすごいレールに乗ってるからバーってやればいいだけの話なんだけど自分で模索してるってこのはちょっととてもなんじゃない無理ですねだからベース練習しててもこの音合ってんのか合ってんのか分かんなくなってくるんですよねそういう意味ではやっぱりこうジョニー・ミチェルみたいに確たる音楽やりたいことが分かってる人が理論勉強しないのとは違って理論勉強しないともうどちらかってなのって 何何がが何かかかどの音を弾いてるいなかかなくなってくっんですよそういった時にある程度の指針で土台ができて形ができてくると「あこの音を弾きたい」って音が浮かんできたりするそれドラムでも本当にあるんですよ。 もうとにかく定番で、とりあえずしばらくはリズムをキープして温めていこう、温めていこう、温めていこう、ああ、なんか音に手が届いたみたいな。ジャズって本当に感じるんですけど、こう、みんながこうアイディア出して、アイディア出して、重ねていって、重ねて、重ねていって、音、こんな高いところに音を乗せれるんだって思った瞬間とか、今まで人生何回もあるんで、だからジャズやってるんですけど、全然乗せれないときがあるんですよ。あのみんなで崩しし合いしてもううずーっとこう 積み木積んだら誰かが壊して誰かが壊してみたいなこともあるし、えー、本当にこう支え合って高いところに手が届くシーンはあドラマ何もしてなくてただ舞台だけやっててお前が音乗せてくれっていう時もあるし、まあ、そういう意味では自分なりの理屈っていうのはやっぱりいっぱいあってでもちろんそのという 理, 理論書っていうのも好きだからあちこち読むんですけど、まあ、そういう理論をするのが大好きなんですね、まあ、僕は理論が大好きということで、えー、まああのただ お話した通り理屈理論とかが分からなくてもあのいい音楽とか伝わる音楽ができるのでもちろんそれでやっていける人は全然いいと思います、えー、そういったお話でございましたまああの僕の考えというのはち ょ, ちょっと変わってるので、えー、変わってる人が喋ってたというお話で、えー、皆さんの、えー、考え方の何か指針になればありがたいと思います、えー、何か、えー、僕がこう思うみたいなことがあったら是非こうねできるだけあの生産性のある書き方でお願いしたいですがコメントの方お願いします 本日は以上になります今日も最後までご視聴ありがとうございました